えー、ご来園の皆さんこんにち は, にちはただいまご紹介いただきました大津警社長から、えー、参加をさせていただいております夢想らえさせて申します<笑>、えー、このカメスぶっちゃみ祭りには えー、第1回からそして今回の第9回までお呼びをいただきまして、えー、参加をさせていただいております本当に楽しいお祭りで毎年楽しみにさせていただいております、えーまあ、今日も、えー、昨日から踊らさせていただいているんですが精一杯頑張って、えー、踊らさせていただきますのでどうか皆様の温かいご先導どよろしくお願いいたします 江差し心一つ皆既命を有名 みなさん、たくさん、ご本当にどうも、ありがとうございました。どうもありがとうございました。